皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年5月25日。今日は25日なので、いろいろ忙しい日です。まずは、りぽちゃんからレンタル衣装を借りて、ショップポイントを回収します。今月はカントリードレスセットです。あの辺の国の衣装かなと思わせつつも、完全に特定はさせないという絶妙な感じです。そのレンタル衣装を着たまま、写真の一国と天国に行ってきました。 今回の天国はなんか楽勝でしたね。今日の目玉は、第3回大富豪決定戦、ダークドレアム杯です。今大会はジョーカー2枚入りなので、割と大富豪が有利なルールです。それをイレブンバックとクイーンボンバーで崩していく感じですが、スライム革命がないので、大富豪にそのまま逃げ切られることが多いかもしれません。つまり1ゲーム目がすごく重要になるというわけですね。 そんな感じで、初日の今日はなんとか S ランクまで上げました。4位を食らったのが1回しかなかったので、調子自体は良かった方だと思います。ただ、ここからは本当に絶対に4位になってはいけない戦いになりますので、お祈りして運ゲーを味方につけるしかないですね。リンベリー様の起源次第ということになりそうです。ね、というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。